福代沖で地震、推定災害震度4福路沖で地震、推定災害震度5弱 速報、最大震度は耕弱です。 震源情報。震源地は、釧路沖。深さ 60km。マグニチュード 6.1。この地震による津波の心配はありません。 地震情報、午後10時27分ごろ、最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は、釧路沖。震源の深さは60キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震で、最大震度5弱を、根室地方北部、根室地方南部、で観測しました。また、震度4を、 トカ 地, 地方南部、釧路地方北部、釧路地方中南部、根室地方中部、震度3を、阿市里地方、北見地方、トカ 地, 地方北部、トカ 地, 地方中部、青森県三八上北で観測しています。 長周期地震動に関する観測情報、午後10時27分ごろ、最大震度5弱、最大長周期地震動階級1を観測する地震がありました。震源地は、串路沖。震源の深さは60キロ。地震の規模を示すマグニチュードは、6.1 と推定されています。この地震で、最大長周期地震動階級1を、網走地方、串路地方北部、串路地方中南部、 根室地方中部で観測しました。震源が更新されました。震源地は釧路沖、深さ 63km、マグニチュード 6.0。この地震による津波の心配はありません。